熱血戦隊危険タイジャー説明しよう熱血戦隊危険タイジャーは悪の組織から地球を守る戦士たちの集まりなのだ気剣体3つの力を1つに合わせるとき宇宙より降り注ぐ無限のパワーを使って悪を滅ぼすことができるのだ気カエル君気とはすなわち声のことなり剣猿君剣とはすなわち竹内の打突のことなり タイライオンくんタイとはすなわち足の踏み込みのことなりき切り返しせにきとはすなわち声のことなり三つの力を一つに合わせてちょちょちょ待ていいちょっと変なの入ってたきが二人おるやんきは基本一人ねちゃんと三つの力って言ってるやろ四つじゃないやろわかるよねもう大きいからわかるよねほなちゃんとしようなもう一度しいくぜきカエルくんきとはすなわち声のことなりけサルくん ンとはすなわち市内の打突のことなり。タイ、ライオンくん、タイとはすなわち足の踏み込みのことなり。です切り返し戦に、ですとはすなわち、いや、ですちゃうやん。確かに危険タイですってリズムは合ってるけど、デスとはすなわちって何その後自分何言うつもりなん頼むでほんま。ですとはすなわち。です。ですとはすなわち。 百種武道具店の動画こんにちは百種武道具店の動画ですやってますかもう今日は皆さんこんな悩みはないですか普段面打ちの練習してて頑張ってるのに頑張ってるのによ横から先生においそれ刺し麺になっとるって言われたり小さい面でもしっかりフランかいって言われたりでもね早く打ちたいから振りがね小さくなるんであって 大きく振ってたらまた遅れちゃうじゃないですか先生小さいのがいいの大きいのがいいのどっちがいいのわかんなくなりますよね大丈夫です今日はね僕がこのライトセーバーを使ってできるだけ分かりやすく大きい面と小さい面の違いをお話ししますそしてその後差し面がなんで一本になりにくいのかっていうのもお話しします今日もできるだけ分かりやすく説明してますので、うん、ぜひ聞いてください じゃあ早速だけど聞いてください。大きい面とみんながやりたい小さい面。 これ一体何が違うのかな例えばね大きい面をそのまま小さく早くしたらみんながやりたい小さい面になるのかな実はねちょっとだけ違うんですこれからその説明をするためにこのライトセーバーを暗闇で振りますそうするとこの早く動いたところがこう残像ができてね扇形みたいにできますんでそれを見てください2つ違うところがあります残像の扇の大きさそしてもう一つは 扇のでできる場所ですまず大きい面は自分の頭の近くで大きい扇残像が見えますそれに対して小さい面は相手の面の近くで小さい扇残像が見えます。 並べて比較すると上が大きい面下が小さい面ですが扇のできる場所と扇の大きさが違いますどうだったかったたわか大きい面っていうのは大きい扇が自分の頭の上の方でできてましたそれに対して小さい面っていうのは小さい扇が相手の頭の近くでできてたよね明らかに違ってたよね これはね昔ながらの打ち方の説明でいくと小さい面っていうのは相手の胸元を突くように入って最後の最後で手首も使って小さく振りかぶり打つっていうんだけど最初の胸元を突くように入ってっていうのが扇ができる場所が違うよって言ってますそして最後の小さく手首を使って振るっていうところが扇の大きさが違うよ。 こういうことを言っています。と、まあ、そういう説明するとね、あれって思う人がいると思うんですよ。あれ僕の通ってる道場の先生は、大きい面が打てるようになれば、小さい面は自然に打てるようになるよって言ってたけど、あれ先生嘘だったのかないや、そんなことないです。みんなの先生は正しいです。先生が言ってるのはね、大きい面と小さい面、もちろんさっき見てもらったように、振りかぶりの大きさや振りかぶりのタイミング、場所は違うんだけど、 その他のものはみんんなな同じなんですその他のもの他も何があるかっていうと危険体の一致一拍子で打つこととか体重移動とかそれは大きい面も小さい面もみんな同じだから大きい面が打てるようになると小さい面も打てるようになるんだよってことを言ってますじゃあ大事なことをもう一回繰り返しますね大きい面と小さい面の違いは振りかぶりの大きさ大きい扇か小さい扇かそれと 扇ののでできる場場所所振りりかぶりの場所タイミングです自分の頭の上で振りかぶるか相手の頭の上で振りかぶるかそういうことですねその他のものは危険体の位置であったり人拍子の内であったり体重移動であったりその他のものは全部同じですじゃあ今度は刺し面の話します。 刺し面は今度一体何が違うのか、みんなの考えてること分かりますよ早く少しでも早く打ちたい用意ドンで負けたくないそう考えてるでしょそうすると刺し面になってまた先生に怒られちゃうよね刺し面になってるわ小さくてもしっかり振れ言われてるでしょこれもさっきのライトセーバーで見ると一発で分かります刺し面の場合は扇が全くできません 並べて比較します上が刺し面下が小さい面ですが刺し面の方はやはり扇が全くできませんこれは振りかぶりが全くないからですどうだった大きい面は確かに大きい扇ができてました小さい面は小さい扇ができてましただけどし面は全く 全く扇がでできてなかったですよねこれは扇ができないってことは市内を振りかぶってないっててなないことなんです今日僕このライトセーバー使って一番話したかったのはたとえ小さい面打ちだとしても最低限の竹刀の振りかぶりはいるよってことなんです竹刀は日本刀の代わりっていうのはもしかしたら先生から聞いたことあるかもしれないんだけど刀を想像してみて刀ってみんなこうやって振りかぶって振り下ろして切ってるじゃない。 刀をこうやって切る人いないなよねだから刀で物を切るときにはこう直線じゃ切れないんだよね必ずこう円運動円を描くように振りかぶらないと切れないこれが刀の使い方なんですだってそうじゃない素振りやるときもこうやって大きい円運動をしてるでしょこういう動きでしょ振りかぶってそれが試合になるとなんで突然こういう直線的な動きになるの振りかぶってない刀の使い方じゃないだから1本になりにくいんです じゃあ大事なことを繰り返します面打ちっていうのはこういう円運動振りかぶって振り下ろすっていう動きなんです扇が必ずできます小さい面でも必ずできますその点差し面っていうのはああ電池切れたわ差し面っていうのは直線運動だからいくら速くても切れないだから一本になりにくいんです 小さくても最低限の振りかぶりは必要です。いかがでした以上が大きい面打ちと小さい面打ちの違い、扇の大きさ、扇のできる場所、そして刺し面との違いでした。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ